リンチェプリンスヒーローの洋画12月3日放送の情報番組王様のブランチ同局系に共演の黒島ケツナミュー友和と番宣のため出演出演。意外な一面が明かされたことが話題を呼んでいる。ドラマ内では詐欺師を演じているだけに平野には専門的な経済用語のセリフも多いが黒島は 本番で NG を出したのを見たことがない気がします。テストとかドライ、カメラなしで行うリハーサルでは名前を呼び間違えたりはあるんですけど、すごいな、こんなに忙しいのに、と思って、と賞賛。三浦も、ものすごい説明セリフの連続ですからね。それを覚えきって、NG がほぼないってすごいことですね。自答がいいんですよ、と同意した。 これには平野も、いやいやいや、ごめんなさい。すごい心が痛くて、ちゃんと NG 出してます。スタッフさんが皆さん、優しいから漏洩してないだけ、と謙遜していたが、ネット上では、NG なし。それだけ努力してる証拠だね。歌もダンスもそうなんでしょうね。すごいし、かっこよすぎる。さすがですね。 N, G, 出すと皆さんに迷惑がかかると、超セリフも頑張って覚えてるんでしょうね。本当に常に周りを思い、努力する紫王くんを尊敬します。こんな大御所の方に見抜いてもらえてたのが嬉しい。といった声が飛び交い、平野ファンもにんまりといったところか。そんな平野だが、国宝級イケメンのルックスとは、裏腹な天然キャラで有名。 エイプリルフールを、エリンギプール、ロケ地の町だを、田町、かっこいいなから富士山は、というべき場面を、かっこいいなから監督は、問い間違えた、というエピソードもある。また、番組でフリップに書いたカタカナの、よ、が、いい、と逆になっていたことも、実際は平野が言うように NG はあるようで、 別の番組では接続詞を間違えて NG を出してしまい、三浦に優しくフォローされたという話を披露していました。主演でありながら、剣どころを聞かれても、もう忘れちゃってる、と発言。とりわけ後話目以降、ドラマが急激に濃厚になっているため、その日やったやつを忘れていかないと、セリフが入ーないんですよ。 とコメントしていましたから、やはりそれだけ役に集中しているということなんでしょう。芸能ライター。王様のブランチで三浦から名前の仕様の読み方が、章なのか仕様なのか聞かれた平野は僕もわからないんです。よと相変わらずの返答。そんな平野が、ほぼ NG なしで真剣に挑んでいることに、ファンは改めて逆ギャップ萌えしたようだ。相撲とフラッシュ。